あれで。てるーて。けてるーって。始、えーえーえー、まってんね。<笑>ちょっと待って、画面がごちゃごちゃしすぎてわかんない。始まってんね。<笑>やってんねというわけ。ッちょっと待ってね。 オこここスオッケー。ジ地はなし。こいスピーチオッケー。んで。 ツ イ, ートしなきゃツイートしますちょっと待ってねツイートするんだよこれねヘッドフォンしてるとねすごい声がうん 自分の声がわかんなくなるんだ。でもね、ヘッドフォンにね、ついてるマイクに変えちゃったからね、すごく不便になんだ。ちょっと待ってね。ちょっとちょっとちょっとちょっと。えー、っとね。始めた。からに言まれなんだ。首からヘッドフォンを引き下げて、やってるんだ。 配信がね、ガクガクしていやそうでもねえよ。行くぞ。トランジション。あれおかしいな。スタジオモードそうなのこうこうこう。こうだよ。 そう、あれ、反映されてるかな。これさ、自分で、ね、自分の配信前に映ってんねー。映ってんねー。映ってんね<笑>喉の調子が悪いねー。いい日があるのかってレベルだよねー。さてと、よしよしよしよしよしよし。何がいいのかわからな、ね、い。 <咳><咳>これあれだ。ヘッドフォンの機関部に向こう。よし。完璧では。配信止まってね。健康のが高深です。落ち着くまで待ってた。 交付か交付かかじゃあこれやめるかどこだっけ動いて意なのこいつかえい。はい、消えた。これで最初処理がまともじゃない多分ね。 平日のね、昼間に来るわけねえんだよな、人かよし。こんにちは、ということで。ま、う、あ、ん、ざっくりやっていこうかね。こんにちは、こんにちは。口がまともに動いてない。目線の あれ口開かない。開いてるか。じゃあやっていくぞ。そう、インクマシーンもやるかもねとか書いといたけど、絶対やんねえかな。<笑>絶対やんねえかな。あれね、テストプレイしたんだけど、うん、バチクソに酔った。<笑>びっくりした。 あんなにようかってくれ酔っとびっくりしたもんね。うなだれてあれだもんね。顔が識別されなかったもんね。とてつもなく言わんでたんだろうね。冗談だけど。もう、酔いすぎて前かが見やすだけ。<笑>あれはね、ほんとに、あの、ガク君がどうやって、どういう設定でやってたのかちょっと、一緒に見ようかなって思った。 や、やるまでさ、配信見ないでおこうと思ったんだけど。見てちょっと、勉強してから、やろうかなって思った。<笑>しかも難しくて一人じゃクリアできねえ。<笑>びっくりした。あれ、クソ難しいんだけど。だって、地下ってどこだっけちょっとね、マジであれはやばい。い今回はね、あれだよ。政治だよ。 聖地。聖地、聖地。そうそう、あの、雨森、ん甘森だってあったっけなあの人。さんのさ、あの、自分めっちゃ動かすやつ、先越されたもんね。<笑>あ、天才だよ。<笑> OBS でね、あの、 スクロールできるんだよ。スクロールっていう機能があって。使ってきたもんね。しかもあれ、岐阜森さんだから、あれでしょあの、録画しといて加速とかさせてみしたもん、あれ。天才だよ。あのアーカイブ見たもん。あまりにもね、追えないからね。あ、だ行いけた、いけた。 歯じゃないんだよな、ね。え、ガチャ引くガチャ、ガチャしちゃうでもね、今石ないんだよね。石がない。<笑>パズドラも石がないな。フジオンも石がないや。タガタムのアルケミストも石がないや。今ね、退出したのはあれ、サーバーの主。主。 喉の調子が良くないとかで、しばらく配信できないんじゃなかったっけな。楽しみだね。次が。いやね、買いていっぱいあるね。え早くないしかもここあれじゃん。岩盤のすぐ近く出ないんじゃなかったっけ地下から11マスとかじゃなかったっけ まあいいや、ラッキー。ラッキー鍋。なんだっけ何の話だっけそう、もうね、あれなんだ、もう日常をね、無意に過ごしてるんだけどね。あの、なんだっけあの、デビル様のさ、デビデビデ ビ, デビルね。あの、服のやつ あれさ、服じゃなくてさ、あの、電子レンジにさ、エビサマ詰めてさ、本人に送ったんだけどさ、あついたことないからいいねついたよね。21だけど。<笑>いや、ついたことあるわ。<笑>見立てとしてはないけど、あるわ。<笑>そりゃ あ, あるわ。 いや、でも面白かったよね。他にもね、いっぱいあってダンボールガンダムとか。新衣装も良かったね。あれ、外せんの細かいよな。いいよな。フェイスリーグね、勉強中だからね。全然細かいわけでない。お茶を飲みます。何お前お茶を飲むお前なだっけお前もお茶を飲むんかってな。あれ、すげえ面白いよな。 でね、基本的に、基本的にね、個人的にシャーマンキングが大好きでね、あの、待つ侍が好きだよね。<笑>私はね、あれだよ、普通にあの、アンナが好きだよ。恐れ山アンナ、恐れ山アンナ。もう、しばらく、無事忘れちゃったけど、もう入ってきてるね。<笑>えーっとね、 こんにちは。そう、最近ね、エペックスやってんだけどね。あれなんだ。なんかわかんないけどね。お、初見ですか。初見派は賢い。それと私は賢い。よっしゃーうん、すごいね、好きなこと喋ってるだけだからね。エペックサスさせたらごめんね。何の話だっけ そう、エーペックスやってんだよ。エイペックスを。あの、韓国語かなんかでさ、なんかずっと女の声で流れてんだよ。ジブラルタルで。レベル言あでさ。あの、何言ってんのかわかんねえけど、意味不明な番号とか、英数を並べてね、チャットしてんのずっと。めちゃくちゃ怖いんだけど、あれなんなの誰か有識者いないこれを見た有識者とかでいいから教えてほしいよね。 めっちゃ怖えよ、あれ。ねえ、まで怖い、あれ。しかもね、即座に抜けていくの。何しに来たんだ、あれっていうでもね、あれなんかね、誰かの配信で見たことある気がするんだよ、ああいうの。PU? PUBG とかだっけ、ね、なんか、チートの販売だっけなんかそんなのがあれに似てた気がするんだよね。それなのかな しかもね、一回ね、なんかそのアカウントみたいなのに二つに挟まれてね、めちゃくちゃうるさかった。しかもね、あの、基本的にさ、あの、喋ったりしないんだよ。ディフィクスにょ、でさ、ニョらっつってた。しないんだけどね、ガクガクだね、画面ね。で、私の画面もガクガクで、ね、これ。しないんだけどさ、あの、 めちゃくちゃね、外国人がね、喋るのよ。じゃあ、それ自体はいいんだよ。喋っていいゲームだから。ああなんかね、すっげえ必要にね、あの、コリアって聞かれるんだ。な、韓国人に恨みで思ってんのがね、コリアって韓国だよな。いいね、コメントが一つでもついたね。 ちょっと待って、ガクガクすぎて。えー、っと、ビデオ設定。処理優先。スルームスライティング最大。ギュイ、知らない。トムネルオフ。大きさ、自動。クロスヘア、処理優先。17チャンク。10、距離、り、7チャンクの場合でしょう。重い。OK。 OK, OK. 軽くなったんじゃね気のせいかな。あ、そうだ、エンチャント見て、エンチャント。めっちゃ頑張った。効率強化4。幸運3、耐久力3、修繕。耐久3、シルクタッチ強化4、修繕。すごくね。<笑> 粉みだよね、意見がね。あれだね、コメントマン止めようぜ。え、ちょ、コメント逃げないで。あ、あ、あ、あ、どうわ、うそ。うスクロールを。よし。はい、てきた。バっチし。いいね、さっきからね。 あの、少なからず一人いるのいいね。いいよ。いいよ、いいよ。あのね、何の会話をしたらいいかね。わかんないでね、常に会話をしてるからね。ん喋ってるからね。コメントしてくれてもいいよ。<笑>そうなんかね、提示してくれたらそれについて喋る。喋れたらね。喋れなかったらシャーマンキングの話するよ。 シャーマンキングね。あの、二時三時見てる人はね、あのマンタとアミダマルと、うくらいしかわかんないかもしんないけどね。あの、原作とか見ないさ、アニメだけ見て、うんアニメすら見ないでか。の人はね、なんとなく調べてさ、北東の竜くらいまでなわかんのかなリーゼントの一目、ね。<笑>それくらいなら多分わかんだけどね。あの、 私ね、ファウスト、ファウスト発生だっけなファウスト発生がね、マジですけど。ちなみにね、ファウスト発生はね、マンタのことをね、開きにするよ。腹かっさばくよ。そう。そう、何がそうなのかわかんないけど。マンタのね、腹をかっさばいてねんと、年の割にね、あの、マンタが小さすぎるよ。ら、なんか、 興味深いみたいな感じでね、マン太のことね、腹から咲くんだよ。あの、アニメ版だとなんかね、確か規制かかった気がするよね。漫画版だと普通にあばらもね、見てんだよね。そう。すっげえねお、怖い。でもね、あの、戦う理由がね、あの、死んだ恋人に会いたいだけなんだよ。ハウソってね、医者なんだけどね、 祖先かさ。なんだっけ悪魔召喚かなんかの。あれって設定あるんだけど。マリュウさん、こんにちは。シャーマンキングの話してるよ。そう、シャーマンキングの話。暇だったからね。でね、ネタはあるんだけどね。会話する相手がいないからさ。<笑>うわ待 っ, 待って待って待って。 今何個あった今何個あった今何個あったこれ。こっから4個出 て, て、て1234、5678。8個あった ?8 個あったね。シャーマンキングの話してるよ。そうだよ。今ね、ちょっと、ダイヤモンドが、すごくてちょっとびっくりしてた。でもさ、幸運3ついてて11個しか出ないなかった。えっと、八。 三個増えたね。シャーマンキング。マリオさん何好き誰好きそ、そいつについて話そうぜ。<笑>誰が好きですか私はね、ほ ロ, ロホロも好きだよ。いや、一通りわかりあの、完全版は読んでないけどね。あの、未完までの話は全部読んだ。小学生の時に全部読んだ。 小学生だっけ中学生だっけわかんないけど。全部読んだ。シャワンキングね、同世代でわかるやつなんて一人もいないんだよね。見たことない。ちなみに最初に知ったのは、あの、小学生の時にやってた。あの、DS に出てたさ、ジャンプスーパーサーブってやつ。あれで知った。あれでね、朝倉洋がね、プレイアブルだったからね。 使ってたらね、一玉アタック。めっちゃ使った。でも普通に銀さんの方が使った。銀さんの方が好きだった、当時。今でも銀玉好きだけどね。ジャンプの連載終わっちゃったからさ。で、ギガも終わってあれなんでしょうアプリになるでしょ銀さん。まあ、読むかわかんないけど。 ちなみにね、今はね、ここね、あの、来るかわかんないね、時のためにね、あの、闘技場を作ってます。地下闘技場ですね。地下闘技。まあ、あれだよね、ウィザーやりたいねっていうことを思ったから、地下深くに穴を掘ってる。滝け。 え、なんだっけ今、どこまで話したっけファウストの話だっけファウストね、あの、もともとね、婚約者のね、女の人ね、エリザっけエリザって人とね、<笑>仲良く暮らしてたんだけどね、行って。仲良く暮らしてる医者医者だったんだよ。ただの。ファウスト発生で画像検索してみ。めちゃくちゃ顔色悪いから。で, でもね、 別にもともと顔色悪いわけじゃなくてね。普通に暮らしてたんだよ。普通に。恋人と普通に暮らしてるんだぜ。羨ましいなもうね、あの、突然現れたね、強盗にね、襲われてね、恋人頭打ち抜かれちゃうんだよ。ザーン死ぬんだよ。恋人目の前で死ぬんだよ。 アウストンやばくねやばくね喋り方がやばくね<笑>今時やばくねっていうやつ少なくね顔動いてなくねちょっと待ってね。ちょっと待って。ちょっと待って、動いてない。すごいね、三人来たね。二人になったね。ちょっと待って、顔。顔。 あれ動いてるよ。配信画面で動いてなくないあれ配信画面の私の顔不動じゃね不動は際なんだけど。ちょっと待って。なんで動いてないなんでなんであ、動いてるわ。動いてたわ。なんでもないわ。 お前って何しようとしたのこうせと。で、な、まあ、えっとね。なんだっけそうそうそう。その恋人がね、打ち抜かれたのをきっかけにね、ここがね、さらに好きなんだよ。戦う理由がね、本当に恋人に会うためだけなんだよ。マジで。あの、シャーマン、シャーマンだからさ、あの、あ ちょっと待って、待 て, 待て待て待て待て待て待て待て待て。待てちゃ。OK。聞いてないぜ、そんな話は。あの、シャーマンだからさ、死んだ人の魂をさ、呼び出して戦うんだよ。人とか物とかさ。物物じゃないね。人とか動物とか。人とか動物とかをさ、呼ぶんだよ。だから、えっとね、 敵にいるんだけどね。あの、物によってネズミとかさ、使うんだよ。ネズミだったり、神様だったり。神様の魂とかどこで手に入っていくんだよって、最初思ったよね。後からなんか色々あったけど。安々と手に入れすぎじゃないっていう神様の話。お前らそれでいいのっていうね。 い時はあのジャンヌのあれが低層体だって分かんなかった。純真無垢だからね。未だに低層体ってあんまよくわかんない。何あれ全然わかんないんだよね。これさ、シャワンキングの話人選ばない<笑>めっちゃ人選ぶと思うんだけど。でもね、話したいんだよ。 大変だね。忙しい。いや、いいんだよ、全然。いいんだよ。何においてもね、その自分のやるべきこととかね。そうそう、すごいんだよ。<笑>すごいんだよ。わかってらっしゃる。何神とかさ。あのね、途中からね、うん、だらねバトルものってさ、基本的に途中からさ、あの、大きくなりがちじゃん。大会とかさ。それに、 友ってってうが同じようにさ、その、全国のシャーマンたちが集まって戦うみたいなのが起きるんだよ、後半に。まあ、それが本筋なんだけどさ。後半にっていうか本、本筋なんだけど、それの本線で、あの、どこだっけアイスランドだっけアイスランド、マリュウさん、さすがだね。ちょっと待って、今ゾンビに絡まれてんだ。 ダメダメダメダメ。どんなシャーマンよりも怖い子が。は逃げます。すやゃ。んでね。マリさんわかるかマリウさん誰好き誰好きここ好きてらてってらてー。<笑>うん。焼けてんね シャマンキング。いいよね。無難に網だまる。網まるも好きなんだけどね。またきちだっけあの、ハオの。もともとハオのだっけ式神の。式神だっけまたきち。だっ け, 吉だっけあれ好きだよね。またきちの話多すぎる。びっくりするくらいいいね。 その人生でね、あの、どのシャーマン好きって聞けたことがないんだよ。マジで。マジで。私はファースト発生って。いいねいいねいいねえ。リュウはいいよ。リュウいいよ。わかる。リュウのさ、あの、テンポがいい。仲間になるテンポがいい。 仲間つうかさ。わかるわかる。ちょっとやめてあ、警官が損なわれた。お前絶対許さねえからな。あ, あ、わかるわかる。すげえイケメンなんだよな。え、なんだろう。今の世代にわかりやすく言ったらさ、北刀の竜って誰なんだろう 誰だろうね。誰だろう。三、三次じゃないな。女でもやるときはしょんやるからな。小次郎わかんないな。やめとこう。この話は。もう決着つかない。めっちゃイケメンだよな。リーゼンと髪下ろすとイケメンな。<笑>あの、バッドボーイズかさ。 あの、湘南爆走族か忘れたけど、あれに出てくるね、あの、リーゼントのやつもね、髪下ろしたらめっちゃイケメンなんだよややい木刀の竜の、なんだっけ魂、相棒、蛇、ビ丸なんだっけ蛇。なんだっ け, だっけあのね、その木刀の竜ってやつがね、いいんだ。 あの、主人公のね、あの、相棒がね、相棒の魂。基本的にさ、一キャラ一つさ、相棒の魂がいるんだよ、一緒に戦う。自分に憑依させたりさ、武器に憑依させ戦うんだよ。チャーマンキングってそういうのなんだよ、まず。そう。チャーマンキングがまず何なのか話そうぜ。あのね、あ、ごめん、できないわ。わかんない。<笑> 何て言えばいいのかわかんない。トカゲロウだ。そうだよ。そうだよ。トカゲロウだよ。いや、多分そう。トカゲだった気がする。トカゲロウだと思うよ。なんか言われたらそんな気がしてきた。それでいい。も<笑>それが正解でいいです。最悪違っても私の中ではトカゲロウです。いいね、いいね。したらね。うん。 あのね、トカゲロ違うね。まずね、アミダマルの話がある。正地しようぜ、正地アミダマルってさ、侍がいるんだよ。主人公の相棒になるんだよ。いいなんやかんやって。うん、なんやかんやあるんだけどさ。で、その最初の敵がね、最初にバトルすんのが、木刀の竜ってやつ。 その、マンタっていうさ、マンタっていうね、主人公の親友ポジションがいて、親友ポジションって言うけど、あれなんだ、あの、主人公がお化け見えんのを全く信じてないんだ、最初。なんだあいつ、みたいなさ、一人でなんか話しやがってよ、みたいな。ちょうど今の俺みたいなね。あの、一人で画面に向かって話してるね。ちょうど今の私みたいな感じ。 あ一人でに話しやがってよ、みたいなさ。こと言いながら、ぶった切り。あの、地面がかっこいいんだよな、マジで。ぶった切り。あの、楽しいんだけど、最高に。最高だわ。あ大好き。話途切れんだよ<笑>、うん。すぐ途切らすじゃん。あのね、なんだっけ。な、なんでかわかんないけど、墓地に行って、 マンタがね。なんでだっけな忘れたけど。木刀の竜っていうさ、その、何その、狭い範囲で有名なさ、何<笑>狭い範囲で有名なさ、その、有名人みたいな。有名な悪いやつみたいなポジションで、木刀の竜がいるんだよ。ヤンキーか。 そう、木刀なんだよ、持ってんのが。にね、マンタがね、絡まれちゃう。墓で。でね、颯爽と陽が現れてね。陽が、違う。そのね、その時にね、あの、木刀の竜ってヤンキーが、あの、阿弥陀丸っていうね、昔のお侍さんのね、墓 足げにするだかぶっ壊すだかね、しちゃってね、網玉丸激こなわけよ。激こぷんぷん丸なわけよ。そこにね、朝倉よお化けが見えるやつがね、さっそと食い、現れてね、あの、ちょっと体貸してやるよって。体使、体使っていいよって。体貸すのよ。 網なのでか、表意する形。かまいたちが私に表意するみたいな。ちょっと待って。喋ってんでしょうがよ。喋ってんだろ、私がよ。吹き出してくるんじゃねえ。よし。マリオウさんは幽霊だった。いやー、マリオウさんはあれで、あの、ま、後半で出てくるあの、心霊とかにあの、匹敵するタイプなの、竜の、 精霊かなんか<笑>。途中のシャマシとか頭おかしいでしょ。なんだっけジャンヌな。シャマシ頭おかしいから。黒いしな。でね、その侍をね、体にね、脅威させてね、マンタを助けるんだよ。その時のね、武器がね、墓にさ、 なんつーのちょっと待ってな。墓にさ、建ててある木のぼこみたいなやつあるじゃん。あの、名前とか書いてるみたいなやつ。あれでね、木刀の竜のね、リーゼント真っ二つにする。やばくない子供心にめちゃくちゃ火がついたよね。ぼちゃくそかっこいい。やばかった。 浮力が足りない。<笑>ちょ、一回地獄行ってこようぜ<笑>う。シャーマンキングのね、あの、面白いとこはね、気軽に地獄行くんだよね。気軽にね、あの、主人公たち死ぬから。ドラゴンボールほどじゃないけど、死ぬから、めっちゃ死ぬから。軽く、軽く4回くらい死ぬから。<笑> ちょっと待って、お茶取ってくるわ。お茶が、お茶が足りねえ。 ほんとだわ。ダボがよー。あ, あ、待って。こうだわ。してたら耳がこもって、何言ってかわかんないもんだった失礼、失礼。なんだっけ、どこまで。 どこまで行ったっけお茶取ってきたらわかんなくなっちゃった。そ<笑>う、あのね。毎回言ってんだけどね。ねあの、鳥頭なんだよね。ちょっと待っよし。ちょっと、あ、あ、あ、あ、あ、あ、こあこだだ、あだだ、あだだ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、 ちょっと待ってくれや。ちょっと待ってくれや。よし。え、どこまで話したか私が覚えてない。どこまで行ったっけえ、なんか繋がったんだけど。え、何ここ。誰の道繋がっちゃった。繋がっちゃった。これあれだね。これあれだね。 私分かっちゃった。分かっちゃった。道が分かんなくなっちゃった。どこだっけここかな分かっちゃった。これあれだわ。ボギーさんちだわ。あれここあれだ。ボギーさんの掘ってる穴だ。え、っちゃって。道分かんなくなっちゃった。 ボギーさんの穴。あのね、お化けの穴です。お化けの穴めっちゃ広いんだよね。お化けめっちゃ掘るから。ここだね。オッケーオッケーオッケー。したらね、ちょっとどうしようか。繋がっちゃったか。やっぱあの、共同でやってるところだからさ、繋がっちゃうんだよね。 オーケーもうね。あれだよ。だからさ、掘っちゃダメだっ て, ってる。<笑>掘っちゃダメなんだって。いやもうね。木刀の竜について話してたはず確かあの。主人公にさ、負けた後に味方になるっていうポジションなんだよ。ありがちじゃん。 ありがちだけど昔の漫画だからいいんだよ。<笑>ありがちとか言うな。その、その、ありがちって言われる前の漫画だからいいんだよ。ちょっと待てって、待てって。あ、やめろ、やめろ、やめろふぅ。勝ちまんじ。そうだよ、ョドサバー。ョドサバー。あのね、ロロリアって人がね、立ててくれてるの。 そう。立て、立てるって話をしてた時にね、入れてくれって意の一番に言ってやった。<笑>入れてくれって俺マイクラがしてんだってなそんなに似てないけどひたすらにね、あの人とマイクラがしたかったらね、すぐ入れてもらったよね。マジいいよ。あの、テストサバの時から入れてもらってるわ。あれじゃないかな多分あの、本人のさ、ツイッターに、 本人のね、ツイッターかなんかに、リプ飛ばせば、まだ入れんじゃないかな人そんなに。というかね、ここね、アクティブなのね、基本的に3人とかさ、くらいしか見たことないから、割とね、しかもね、人数増えたのでね、あの、サボを強化してくれたので、本当に頭が上がんねえんだけど、 そう、ぜひな、チャンネル登録をよろしくな。ローロリアさんのな。ロロリアさんのチャンネルよろしくな。私のはね、いいよ、後で。いや、最悪忘れてもいいよ、私のは。別に。<笑>趣味でやってるし。伸びたら面白いけど、伸びるのをしてないからね。そう、マイクラさ、最初は楽しかったんだよ。最初は楽しかったんだけどさ、あの、 クリーパーとかにさ、爆破された時にさ、あの、何もう一人で爆破されてくからさ、虚無しかないんだよね。あ, あ、俺の、俺の2時間が、俺の、俺の4時間が、コッパ未知になったぜって言さ、うん。本当にね、それで終わるから。耐えきれなくなってね、今ね、あの、ソロのサーバーほぼ入ってねえから。配信でやるならね、入ってもいいかなって思う。 やったぜぜひね、ロロリアさんのもお願い。そう、私ね、多分あのね、チャンネルをね、登録してねっていうことをね、多分言ったことが多分あんまりないと思う。<笑>よろしくねって言えるようなさ、ことしてないんだよね。そう、だからね、あの、 コラボもね、出づらいんだよね。<笑>人見知りだからね、出づらいんだよね。さあ、そんな、そんなね、見立てがね、あの、出てきたね、あの、なんだっけ、あの、王族の悪魔パンデリオン主催、えっ、ー、と、なんだっけ、王族の悪魔パンデリオン主催の、<笑>えっと、存在しないホビーアニメを語るコラボ、 えー、っと、スピニングギアを語るコラボ。アーカイブをよろしくな<笑>。<笑>ちょっと待って、ちょっと待って。くだらないこと言ってたら、壊れちゃう。よろしくな。コラボしてきたんだ。あのね、割とね、勢いで言っちゃってね、本番前めちゃくちゃ後悔してた。 あのな、モーセ遊ぶさん面白かったぞ。ま、あ一切話してないけど<笑>。一切話してないけど、本番面白かったよ。あの方多分あれでしょうあの、考察税とかがはかどる人なんでしょうあのフォロワーになんかそれの考察してる人いたから。多分そうだと思う。面白そうだと思うよ。私はまだ見てない。そのうち見る。 ガンガンかンアリュウさんはね、本当に俺、前の誘いごめんね。いけなかった。いや、てか喋れないんだよね、エーペックスしながら。エーペックスしながら喋れなくてさ。申し訳ねえなって思いつつ、あのサーバーに入っておきながら。マジで申し訳ねえ。だから本当にあの、最近ずっとソロでエーペックスやってる。<笑>めっちゃソロでエーペックスやってる。 とりあえずね、あの、立ち読みでもいいから、シャーマンキング読もう。で、あわよくば買え。<笑>あわよくば買え。いいぞ。完全版買いたい、私は。欲しいものリストとかさ、あれだもんね、よかったらあれだもんね、シャーマンキング置きたいもんね。で, でも私のね、そのね、 喋りたいけど喋れないリストみたいなの後でツイッターで公開するか。シャーマンキングも入れるんや鋼の錬金術師がね、引用。そうなの。コメントのラグがあるんだよ。コメントのラグがある。リアルタイムじゃないんだよ。そうなのよ。そうなのよ。あの、なんだっけ、遅延 あの、YouTube が読み込みやすいのが2だかなんだかだから、そうなのよ。遅延があるんだよ。これあれだね。ちょっと次のやつでさ、2じゃなくしてみるわ。2じゃなくしてみたらどうなるかがわかんない。だから開けちゃダメだって言ってるでしょ。わかんない子ね。 まったく。そんなのだから鳥頭なんだよ。あなたは。お前は誰にも愛されないって、あの上であれ好きで。じゃあエペックスの話しようぜ。エペックスの話。てかこれ放送何時までやる<笑>エペックスの話しようぜ。<笑>最近ね、初めてキルリーダー撮った。え、いや、キルリーダー自体は撮ったことあるかもしんない。あのね、 敵部隊をね、一つね、一人だけで壊滅させた。っていうか、あの、さっきも話したんだけど、あの、韓国語でさ、あの、チ, チートー、チート売ってますよって、んチート売ってますよってアナウンスしてるアカウントなのかな、ああいうのって。が、に、挟まれた時に、必然的に抜けるじゃないあの、そのチート販売の奴らは、宣伝しだけだから。 なのになぜか5レベルなんだよな、いつらな。<笑>謎だよ遊んでんのかな、普通に、たまに。この奴らがいて、私ね、ちゃんぽんはね、あの、ブラッドハウンドの時にね、1回だけ食った。キャリーされた。<笑>マジでね、マジでね、FPS やって3回目とかそこら辺の時にね、め、ね、土着そ強い人にキャリーされた。 私は死んでた。ちょっとさ、エーペックスやろうぜ。<笑>ちょっと待ってな、ね、準備するわ。エーペックスやろうぜ。できっかな<笑>すごいでしょ、この放送。うんね、あの、やってる本人がね、何も考えないでね、 脊髄じゃないね、まだね。まだ脊髄ですらない。んーとね。あの、口がね、く、口がね、あの、下くらいまで喋っていくからね。おー。あ、わかる。スマブラ楽しい。速攻スでめっちゃ楽しい。すごいな、放送の私めっちゃニコニコやニッコニコでろうた。なあ そこにね、入りますか入りますかでもね、多分ガクガクだよ。許してね。えー、めっちゃ画面ガクガクじゃん。これさ、喋りは普通なの喋りは普通のスピードで聞こえてるのこれ。だって、あれ、エピペックスすんならあれだわ。ヘッドセットちゃんとつけなきゃダメだなの。ちょっとあれだ。 じゃあちょっと二三戦やりましょうぜ。よいしょ。二三戦。ジュクジューン。ボーン。ジューン。 ウィンドウキャプチャー。こうだね。画面隠ってんね。画面隠ってんね。これね、改善できる日が来るかな。 ちょっと待って。したらあれだわ。後で、マリュさんのチャンネル貼っとく貼っとくか。これさ、ゲームの部分マインクラフトから変えた方がいいのかな。 わかんない。あとでやっとくわ。買うしかないって、まあ。買うしかないって、ま<笑>早いね。迅速だ。疾風人雷だぜ。 エンコードクッソ高負荷になっていくさ。さすがにいくさ。画質が、あれわかんない、次。よし。でね、これさ、見てこれ。あのさ、 バッチがさ、気づいたら増えててさ。見て、これ。1ゲームでフルキットの武器を2つ同時に装備するだって。でさ、この、ランクだけ上がっていくさ、このクソイマイマしいのをさ、この、敵部隊のメンバーを3人全員キルでするでさ、隠せるんだよね。最高じゃないちょっとうまそうじゃな、ね、い全然うまくないんだよね。<笑> ちょっとあれだもん。下手したら配信差し置いてプレイしてくからよ。レイスレイスレイス。お、いいね。ミラージュ やば<笑>どこに降りっか。 どこ降りっか。ちょっと待って、考えてなかった。どこ降りるか、先に。これ最悪配信ガクガクだけど、許して。降りっか。降りまーす。 敵が。よし。よし。ハボックライフルをよこせ。か武器をよこせ。俺に、俺に武器をよこせ。最近ね、素手でも殴りがちできるんだ。 よし、ハボックゲット。でね、ちょっと待って。こうだね。でね、これ。初見どうも、初見、ごめんね、初見。あれだ、多分。初見、初見今あれだよ。あの、初見、初見今ちょっとあの、欲にさ、欲に正直にさ、エイペックスやってるからさ、 サイト覗いてね。やべ、クソエイム。あ、死んだ。<笑>死んだ。<笑>死んだ。死んじゃった。ええー。死んだわ。 でさ、これさ、配信止まってないこれ。待って、止まってない待って、私が確認するまで待って。ちょっ、ガクついてるからやめるか、やっぱ。<笑>ごめんね。 何ややめるわ<笑>。<笑><笑>ええ さあ。ちょっと待ってね。もうね。はいはいはい。もうこれでいい。ちょっと待ってね。画像。えっとね。ちょっと待ってね。背景出すわ。 こういう結界出すわ。こういう結界出す。全然何やってるかわからん。もう私もわかんねえ。これで私もわかんない。不思議でしょ。やばくないちょっと待って。えっとさ、背景どこやったっけって。ごめんね。レイさんごめん。レイさんごめん。俺は普通真面目にやるわ。 はっは真面目にやるね。許して。はい。よいしょ。はい、よいしして。マイクラベッドウォーズ何それ何それマイクラベッドウォーズって何 詳しく。詳しくどうぞ。マイクラベッドオーズとは。<笑>失礼。何そのマイクラベッドオーズって。こうなるとさ、BGM ないと。いやでも私がずっと喋るのは別に BGM いらないよ。別にいらないと思うんだ。別に BGM の設定がめんどくさいとか聞こえないから不安とかそういうわけではない。 ただでさえ声がこもるのに、まい、ね、BGM があると困るとかで、それも、そういうわけではない。そこんどうよろしく。えっとね、え、なにマイクラペットオーズって検索かけるわ。えっとね、検索しますよ。検索しますやえっとね、検索しちゃるけど、 そしてもうその検索画面を見せる系の。見ろ。ほら見ろ。これは検索画面だ。あ, あ、マリウさんごめんね。突発的にやってね。ごめんね。あれだわ。あの、あれだよ。次回誘ってくれたら多分行くわ。えっとね。 えっと。これなーに。マイクラベトーズ。えっとね。次のマッチ入っちゃった。<笑>いいんだよ。いいんだよ。いいんだよ。いいんだよ。完全に私が振り回してるからいいんだよ。マイクラでベトーズしてる。そのまんまじゃねーか。<笑>そのまんまじゃないか。 何これベッドウォーズ。で、優勝の近道を探す。まずね、ごめん、ベッドウォーズを知らないんだ。ベッドウォーズで検索すればいいのかベッドウォーズとはマインクラフトのミニゲーム、ベッドウォーズって何ですか何ですかベッドウォーズって。でね、これさ、えー、っと、 ブラウザーを一番前出すもんね。コメントが見れないからね。マイクベッドオーズしてる。そりゃそうだ。マイクベッドオーズって書いてるもん。えー、っとね。コメントのさ、大きさをね、あんまりうまく調整できてないんだよね。ねベッドオーズ。チーブクがね、強いね、チーブクがね。 自分のチームのベッドがあって、それを壊せるとリスポーンができなになります。うんうん、なるほどね。逆に自分のチームのベッドを壊されてなかったら死んでも生き返ることができます。うーん、うんうんうんうんうん。あ、いいね。あー、なるほどね。やめろやめろ。配信で自分の配信を映すんじゃない。<笑>やめろ。やめろ。何をしているんだ貴けさま。<笑> ちょっと待ってはい、は, い、はーい、何でもないです。<笑>何でもないです。何にもないです。<笑>えーっとね、何でもないです。何にもありません。<笑>よいしょ。<笑>間違った。こっちじゃねえや、こっちだわ。 何でもないでーす。黒巻キじゃないでーす。はい、よいしょ。何でもないのもあ何でもないでーす。画面が切れてまーす。はい。よし。ちょっと、ちょっとさ、これさ、アーカイブのカットの方法とか知らねえけど、後で頑張ろうかな。<笑> あれだね。3時になったら終わろうか。3時になったらやめよう。<笑>バカみたいだもんね、これね。何話すベッドウォーズはなんとなく分かった。ハマると思うよ、多分。あれだね。その、マイクラはやらないのやろうかだったらマイクラ。待っててね。 そうだね。前からやるって言ったもんね。<笑>そうだ、そりゃそうだわ。ごめん、ごめん。んそれはあれだわ。あれ、おっしゃる通りだった。えっとね。ちょっと待ってね。一回閉じちゃった。なんかね、あの、話の流れでね、エフェクスやりてぇなってなってエフェクス開いたっけね。配信でね、うまく乗んなかった。<笑> スペックが足りなかった<笑>。ただやる分にはいいけど。これさ、大きな画面で見たらわかるけどさ、めちゃくちゃあれだよね。なにめちゃくちゃ、口変だよね、私ね。<笑>はい。えっとね。 スクロールも来たので。えー、っと、ちょっと待ってなぁ。は、え、い、ー、速度。は、え、い、ー、OK。前から開いてまーす。えー、プロパティ。マインクラフト。は、え、い、ー、オッケーやろうか。でもね、聖地、なんかさ、 ちょっと待ってね。お茶を飲みます。こ, これ、私の大きさ。えー、っと、マイクの大きさ。よいしょ。ちょっと待って、ね、画面の大きさを考えるからよ。考えますからよ。 よし。これくらいやるよ。こうやって言ってんのかなコメントかぶっちゃうね。小さくすっか。別にあれだもんね。コメント、画面でコメント見ないもんね。私も見ない。はい、やりまーす。やりまーす。やりまんじ。えっとね。これは私。 よし。とりあえずダイヤしまおうぜ。そう、あのね、思う気になっては遊び相手を募集しております。って言うけど、あの、遊べるタイミングが少ないです。えー、っと、15個。前からさ、あれなんだよね、今。ここね、あの、共同サバなんだ共同サバあの、 人の建てたサーバーにさ、お邪魔してるんだけどさ。ここね。これは私の家。あの、改築が途中で止まってる。上レンガにしてるんだけどさ、粘土はない。止まってな。ライブまあ、いっか。はいはイい。これね、馬小屋。馬小屋、馬小屋。 作ってる最中。<笑>作ってる最中。欠点はね、ここをね、半ブロックにしなかったせいでね、こっからジャンプで出るときにね、窒息する。めんどくさいが、まだ直してない。一応ね、そこ二つ開くようにしてっから、出れないことはね PC のマルチでサーバー張のハイピクセルのドーズが激しい。楽しい。エイピクセル。 よくわかんないけど、楽しいことはわかったぞ。ま、ああれだよな、人との、競い合うの楽しいのはわかるぞ。わかる。わかる、わかる。楽しそうだな、それな。うん。わかるぞ。しかも、ルールを見たら結構、ほら、あの、マイクラのさ、その、仕様をさ、うまく使ってて、すごくいいと思う。相変わらず、カクカク。それはね、 それはね、ヘースペックだから。<笑>許して。許して。許して。許してくれます。悲しみがあるよね、これね。 なんでカクカクなのこれ。なんでだと思うわかんない。スペックだと思う。ああ、ね、あのね、自分ね、画面見ながらやってんだけどね。カクカクだよね。やっぱ。やばいやばい。いや、本当にやばいね。 なんかね、調子いい時はいいんだけどね。調子悪いね。調子が悪いです。はい、調子が悪いです。めちゃくちゃに悪いです。何ででしょうお前くらいやるわ。いいね。あのね、あれだよ。BGM として聞いてください。<笑> お願いします。BGM として聞いてください。お願いします。何でも、何でも、何でもできることはしますから。<笑>画面止まってね。<笑>はい、何しようか。うわぁ、サーバ主がいるぞ。おい、おい、サーバ主だ、おい。 サーバマルジだ、おえ。サバマルジだ、おえ。おえおえ。おえおえ。おえおえ。おえおえ。おえおい お, いおいこれが、これがサーバマルジだ。おえおえ。おえおえ。おえおえ。おえおえおお、はい。あやうしよう。 やべえ。や妖怪、妖怪食い物をくれるサワナシだ。妖怪食物をくれるサワナシだ。サワナシが何かを作っているぜ。ちょっと待って。大丈夫、配、は、信、いね。不安になったから聞くわ。よいしょ。 声乗ってるわ。声乗ってるわ。乗ってるからいいや。あれだね、あの、基本的にさ、あの、背景代わりにさ、前から使ってんだけどさ、これは、ガクガクすぎて、乗せない方がいいかもしれないもであるよな。どうせやろうって。 で、ドーズどうやってやるので、デッドーズね、あの、あれだよあ。ツイッターかなんかでやり方を教えてくれたら、あれだよ、参加するよ。いいよ、いいよ。やろう、やろう。うん。それなら全然やる。これあれだよな、私多分、スペック的な問題であの、人のとこにお邪魔してあの声出す方がまだマシなんだろうな。 やばくない自分目の配信で向いてない。<笑>ちょっとあれだわ、次から、あの、画面なしで脱散するわ。なんかやってるわ。やってんねえ。 細飯。あ、やべえ、道ねえわ。細ー。首が痛い。首が痛いよ。あと来週。そこめ、悪意がある。話らないぞ。エネルギーがあるのかあるのかな<笑> あるのかなわかんない。いやねね。多分この調子だと便利やれないよね。サーバー追加多分ね、あの、配信の最中にはね、多分理解できないからね。あの、あれだよ。つい。た 多, 多分ね、そこまでの労力をするなら、 統合あれかいあの、あれってことえっとね。あの、Java で、Java。Java 版。なんか3つくらいあるんでしょあの、Windows 版と Java 版と統合版みたいな。多分それのことじゃないかな言ってるの。Java 版ってやつだと思う、うん。土を持ちたかったね、今ね。細のためにね。はい、土を持ちます。 ごめんね。割とね、あの、無知なままやってんだよね。すまない。ガクガクだね。画面ね。やばいね。驚きだぜ。驚きも驚き。えー、っと、よいしょ。支援 っ, って言って。 で、で、てめえ。なんのが悪い。よし、勝ちまマンジ。そうだね。いった。え、なになになによし、勝ちだぜ結局さ、あれなんだよね。割と何も考えずにさ、 Java 版を買ったんだよね。パソコン買ったぜってなってさ。あの、半ばさ、もう衝動的にさ、マイクラフク買ったからさ。うん。ジャバ版を考えずに買った。よく考えたらあれだよね。あの、同じじゃないと。 マルチできないんだもんね。Java でサーバー追加。ちょ、後で調べてみるわ、少し。ね。後で調べるまだしね、どうせね。ちなみにね、これ終わったらね、あれなんだ、あの、ディスコードに呼びかけてね、エピックスの練習しようかなって思ってる。<笑> あのね、宝玉図か ?1.8.9? ちょっと待ってね。いいでしょうちょっと見てみましょう。でもね、私のサーバーじゃないからね、これはね。そういうサーバーが、ほら、なんつーの ?1.8.9 ってバージョンか。なるほどね。あれじゃない<笑>あの、 V のものでさ、やってるとこあったりしないのいなかったらさ、その、あれじゃないその、V のもののさ、いなかったらあれだよね、ベッドウォーズの V のものの先駆者になる私はなんないけど。フフ改目指すよ、改装。あの、VTuber のさ、 あの、マインクラフトブームが花畑チャイガから始まったと言われているように。ただ私はあの、チャイチャイすげえ大好きだけど、マイクラは小学生の時から見てた実況者のあれで、普通に好きだった。狂ったように見てたんだよね。ちっちゃい時。基本的に小学生の時のエピソード多くね。すぐできるぞ。ほーん。ほーん。 いいね。勧誘が凄まじいね。いいね。嫌いじゃないよ、そういうの。嫌いじゃない。ただこのサーバーはさ、あれだから、私一人で参加する分にはいけるけど、このサーバー関係なしならね、このサーバーはほら、人のもんだから。ねね、あの、一つ理解してほしいのはね、 割とね、あの、バカバカ言い出しだからね。アホアホ割とね、アホアホ、アホアホのね、側面が強いのでね。そこを理解してほしい。え、なにソロからすぐ。ちょっと待って。出てみっか。あれかい。これか。これね。はいはいはいはい。 で、理想…あ、わかんない、S、です、ね。どうすんだサーバー追加。ああ。多分これでしょサーバーを追加ってやってさ。なんか公開されてるアドレスかなんかあるんでしょ多分そういうことでしょう 学学じゃなければやりたいね。これね、多分ね、あの、やるときにね、部屋を変えてやってるからね。それの影響だと思う。普通に。ね、マイクラ好きは多いよね、やっぱね。ルクからあるからね。正直ね、あの、エンダードラゴンクらいマで知識は止まってる。 だからあのー、なんつうの、ポータルとかくらいしか、ポータルじゃないね。ビーコンくらいまでしか知らないんだよね。首って、首振りすぎた。テレビで。だからやめっか。残りが8分だ。お。いいね。 熱烈歓迎だね。いいよ。割とね、いろんなコメントを許すからね。勧誘でもいいです。<笑>あるだけね、救いなんだよね。あるだけ救い。ないとほど悲しいものはないからね。 最近で言ったらさ、あの、眼帯、眼帯退治。あの人がね、あの、配信の時に喋、ね、んなくていいからディスコードに行ってくれっていうね、あれがね、あ、いい考えだなって思った。天才かって。うん これ。あー、サバードですね。はいはいはい。コピーしてあれだわ。メモ帳に載せとくわ。えー、っとね、新規作成。めっちゃあくび出るやん。リキストドキュメント。 ドキュメントどうこうだよいしょ。あこれ、配信画面。これ、配信画面でちった。ぶーあちょっと待って。あって、存在が消える。消失してしまう。よいしょ。 はいはいはいよしちょっと待ったな今よエキスドキメントどこあったわはいつけあする。うん。まあいいやコピーしたからいいよ 安心してな。コピーしたから。安心しろ。そのうち行くぞ。出したら終わったらすぐ行くかもしんないけど。待っててな。首言って。<笑>ちょっと首痛い。めっちゃ。ずっと言っずっと首痛いって言ってる。首痛い。あと5分しかない。これ何時間やってる ?1 時間、1時間半かな。 そうね、1時半から始めたから1時間半だね。そうだわ。そしたらね、あと5分でやめるけど。そうね、マイクラップ、私の時ね、あの、スマホ版やったことあったけどね、なんかミニゲームサーバーにあったね。すごい人いっぱいいたわ。アスレチック好きだったよ、アスレチック。あの、檻とかさ、 な、りちゃね。サ柵とか使ってさ、やるやつあった。一マスだけでな。そう、一マスと言ったらね、あの、最近ね、定山系に行ったんだよ。定山系。定山系ね。あの、止まったのよ。止まった時にね、あの、 部屋にね、あの、ファミコンがあったの、ファミコンが。あの、1000円でね、テレビカード買ったらね、一日中使い放題なの。4人、男4人で泊まりに行ったんだけどねあ。もうね、一夜ずっとやってた。初代マリオずっとやってた。初代マリオさ、頭おかしくてさ、 あのね頭がおかしいのが、後でツイッターあげるけどね。ボカンがあるのさ、パックンフラワーも出てくる。その向こうに、足場一マスの、ん一マスの足場が二つだけあって、そこ、それ以降、次の足場まで全部穴なんだよ。じゃあ、画像あげないとわかんないけどね。マジで頭おかしいの。 普通にね、気になったら調べてみるからね。ま、初代マリオ、8の2って調べてみる。あの、途中ね、見ちゃ頭おかしいから。8の1もね、まだマシなんだけど、まだマシなんだけどね、めんどくせえの。8の3がね、ハンマーブロースが8体くらい出てくる頭おかしくない でね、クリアしてきた。一応、わざわざ泊まりに行ってね、風呂入ったの以外、人生ゲームとマリオだけしてた。<笑>お前は何をしに行ったんだぞわけわかんないでしょ。びっくりするぐらいは、俺もわけわかんない。マリオ3をさ、二次三次のさ、毒自本社がさ、やってるじゃない。 その2時間でできるかみたいな。無理だよ<笑>。無理だろ、あんなの。いや、あれだよ。あの4時間かくらいかけてクリアしてきたけど、最後のクバも倒してね。無理だろ、あの2時間は。あの8の途中の戦車で詰まるから、しかもクリアするとき大抵あの、アイテムを使ってないときだしね。無理無理無理。できたやつ教えて。 できたやつは教えて動画をよこせ。<笑>見るから。一切喋ってないけ見るから。もう、あの、RTA とか見るの好きだけど、無理無理無理無理。やっぱ見るだけでいいわ。思っちゃう。ってとこであれだね。59分だね。刑事退社するわ。 したらね、ほぼ一時間くらいいた人とかいるんじゃないわかんない。入れ替わってるかもしれないし、そうでもないかもしれない。顔固まってるじゃん。おい、顔。顔。戻ってこい。顔。戻ってこーい。